ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。京王線北野駅に来ています。新型0線系がやってきました。この列車は、高尾山口駅から新宿駅へ走る、マウント高尾号です。普段は京王ライナーとして有料座席列車なので、注目を集めています。オールステンレスで製造された鉄道車両です。すすきなブランドです。 カスティなブランドです。J トレックが製造しました。レーザー溶接で、側面がフラットに仕上がっています。ステンレス製ですが、アルミ製と同じくらい軽量化されています。新五線系が出発しました。北の駅を出発して、左方向へ進み、高尾山口駅へ向かっています。右側は京王八王子駅方向です。 が、高尾山口駅方向を向いています。河川が複雑に入り組んでいるのが見えます。電車の上にある線を河川河川って言います。パンタブラックから電気を取ってモーターを回すのに使ったら、レールに返します。 YH の標式が見えます。Y は山の頭文字の Y でしょうか ?H は八王子の頭文字の H かな無料の高尾山号が来ました。この緑色は目に優しいですね。側面に高尾山って書いてある。 3号車は窓にもジが貼り付けてあります。おしゃれですね。ご視聴ありがとうございました。